皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年4月25日、今月のお着替えリポちゃんのレンタル衣装は、飛行士のシャツセットでした。トップガン2の映画の公開もいよいよ迫ってきたので、タイミング的にはバッチリな気がしますね。ところで、半袖半ズボンのスタイルで大丈夫なんでしょうか。そんな服を着てる飛行士なんて、紅の豚くらいでしか見たことない気もしますが、記憶違いだったかもしれません。 そして、今月のショップポイントを受け取りまして、ここ2016ポイントのショップポイントがあります。今月の新商品に注目の目玉商品があるんですよね。みんな大好き、エテーネ王国印象です。これはチャットの表現力の幅が広がるので、マストバイアイテムってやつです。ショップポイントが足りない人は、ジェムで買いましょう。特に、このベルマさんのスタンプが使い勝手良さそうで、お気に入りです。 そして、フェスタ・インフェルノが開催されましたので、例によってこの衣装で乗り込みました。相手はスコルパイドなので、ザオトーン祭りで大苦戦するかと思いましたが、たったの2分で倒せてしまいました。やばいですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。